どうも、辻助です。徳島県で慢性腰痛専門の生体院を経営しております。今回、座骨神経痛、太ももの痛み、たった30秒で消す方法、お伝えしていきます。あなたの痛み、お尻から太ももにかけての痛みが、私が今回お伝えする太ももにできたトリガーポイントによって痛みが引き起こってしまっている可能性があるんですね。もしあなたが病院 MRI を取ってみて、 ヘルニアだと言われて診断されてなかなか治らないという場合でも、トリガーポイントによって痛みが引き起こってしまっている可能性があるんですね。なので、実際、今日この太ももの部分、ここに描いてる絵ですね、これ、太ももの絵を大きく描いたのがここです。で、外側、内側、このバツ赤バツがついてる部分にトリガーポイントができると、 こういったぐちゃぐちゃって書いてるところ周囲に痛みを放ちます。放散痛っていうものですね。で内側この内側にトリガーポイントができた場合はお尻の上から膝下までかけて痛みがきますよ。で今の筋肉っていうのはこの大腿二頭筋っていうのと半径半膜腰筋この3つは合わせてハムストリングスっ言って言うんですね。場所は、 これで見ると、今、青に光っている部分が大体二頭筋です、青に光っている部分が大体二頭筋、これを非表示にしてみると、ですね座骨神経っていうのが浮き出てくるんですね、でその横に半腱要筋、半膜腰筋、この3つが座骨神経支配の筋肉なんですね。 座骨神経から蛍骨神経になる部分なので腰、お尻から足先までかけて座骨神経が通ってますよ。名前が場所によって違うというだけですね。ですので、今回、あなたの痛みがこの座骨神経ライン上にできたトリガーポイントによって痛みが引き起こっているのであれば、私が今からお伝えする方法が効果的です。ぜひ今から一緒にやっていきましょう。それでは、大体二頭筋半腱半膜腰筋。 ハムスストリングスのマッサージをやっていきますまずは手を使って手を使って効果が薄いな効かないなと思った方はボールを使ってください症状がきつい方は手で十分効くのでぜひ試してください座っていただいてこの座っていただいた時に手をこう置いた時ですね手が引っかかるところに置いた時のこの端の部分ここに手を当てていきますで手が上に向けてていいただいて ここにナックルで置きますで置いた状態から極力背筋が伸びるような状態にしていただいてこのまま2、30回足を振るだけです。足が地面につかないような高さでやっていただくのが一番ベストです。足がつかないところですね。でこれ2 30回やってていいただいて ここのトリガーポイント大体二頭筋ハムストリングスにできたトリガーポイントが緩んでくると太ももの痛みが楽になってきますのでぜひ試しにやってみてくださいすごく簡単な方法なんですがここのトリガーポイントで太ももやお尻の下の方が痛む方はたくさんいらっしゃるのでぜひやってみてください太ももの後ろがすごく軽くなると思います実際にその周囲の痛みしびれにも効果があるのでやっていただければと思います